しかくだ着陸しちゃうせぇよになれもってもがいなってないクソゲーシャ人生なめてんじゃねえぞいやいやいやきつくれったそのはこれは口に顔出せ持ちにハマのならどんな気持ちなであれ逆に食べ示ししそれといただきます不調に荒きそれが年立た青春が自然 シュッシュでんでもジャーマンに呼ば